要するにこ戦後者のチェルシー・リコン ド, ドシー打者を新たな軍事基地を作るための埋め立てに使うということ自体はこう戦死者の死を冒涜するものだというふうな<笑>それはやめてほしいというね。 武士県高松さんは40年近くにもわたり沖縄各地で戦争犠牲者の遺骨を探し続けています特に激戦地となった本島南部ではいまだにどこを掘っても遺骨が出てくるといいますところがそんな遺骨の混じっているかもしれない土砂が辺野古の新基地建設の工事のための埋め立てに使われるかもしれないというのです うすすここれれは日本日本本軍の文化靴あー兵隊のの兵兵骨隊なんですそうでそよね、うん、ここ骨私が出したんですけどね。 ちょっと大柄な人かなって感じはしますよね。ここからあの壁が焼けてるのわかります。ここからも遺骨出てるんですけども炭化してるんですよ。これもそう。これはちょっと待てどこの部位かって言われると、でも本当炭化してますよね。そうですね。そ, その豪の奥でその方はあの症状でなんて言うんですか。 足の親指ででで引引き金引くようななやり方でなってたんですけど足の親指届かないんですよ手ではあ。要するに小銃の筒先をこう喉元に当ててあそうすると手が届かないんですよ。はい、で片足は靴履いてるけど片足は脱いでるでまあこういう場所で言うのも本当不謹慎かもしれんけどその生きて旅修の恥ずかしめを受けずっていうのを。 あれはまだ終わってないと私は思って終わってないっていうのは要するにそれが間違っていたということを国と確認しないといけないと思っているんですよ。遺骨が出てくるのは郷の内部だけではありません入口付近からも民間人と思われる人々の遺骨や遺品が薬莢や手榴弾とともにいくつも出てきましたこうした遺留品が戦後76年経っても 遺族のもとに帰ることもできず無数に取り残されているので す, はですよ、えー、まあこれぐらいか、まあ、この辺行くとだんだんこう猫が吸収されていくから、うん、34歳ぐらいかなっていうふうにね少なくともじゃあ34歳の子がここで亡くなって<笑>、はい、それがちょっと一人では考えられない一、ね、人ではないですよねで これは大人の足の親指ですよね。あ、あ、本当だ。うん、ううううあと、これがあのあ、これ九州ですけども、はい、九州、あの。まもが。進んでるか、お年寄りだと思います。じゃ、あ、ここである程度の人数がいて。うん あの兵隊にしては年取り過ぎてる人、うん、母親もいたのかなとか剛の入り口を目指しててここで亡くなったのか、うん、これ厚生労働省がよくこういう言い方するんですよ、うん、あの、えっと、遺骨の尊厳のために公開っていうか、うん、写真は控えてくださいって、うん、私それはむしろ逆にその戦死者は人と会う権利はあるよっていう。うんうんなるほど 以前こう遺骨収集をやっている現場でメディアが入ることについて「いいですか?」っていうふうなことに対して私は「この人たちはどこの誰かわからないんです」それを写真に写す人が新聞の紙面にその遺骨が載って載った時にもしかしたら遺族である方がそれを目にするかもしれないと。 あるいは生まれた家の今でその新聞が開かれてご家族が目にするかもしれないテレビで映ったらそのテレビで放映されたときに生まれた家の今にあるテレビで映されるかもしれないだからテレビや写真っていうのはその亡くなった人たちを遺骨の姿ではあるけど 家庭にまで送り届ける力があるから、うん、そのカメラに入ってよそしたらお家に届けることできるはずだからっていうふう な, な, るほどなるほどそう念じながら映してくださいねっ て, 言っ て,、うん、言, って言ってたんですよ。それは今ででも変わらないです、うん 具志堅さんんは生きるために戦争を学ぶんだと言いますなぜこの人がここで死ななければならなかったのか戦争に賛美すべき死などあるのか戦没者は英霊と祀られることを本当に望んでいるのか国家とは国民にとって何なのか豪の暗闇や土の下に眠る遺骨は今を生きる私たちに何を語りかけているのでしょうか。